不織布と安全ピンで折り紙のように超簡単にできるグリとグラの帽子です幅75センチのラッピング用不織布ロールを使いました不織布を1辺75センチの正方形に切りますこれを折り紙兜のように折っていきますまず三角に折り2枚合わせて 安全ピンを待ち針のように使って留めます次にこの角の部分を折って先ほどの安全ピンで留めます反対側も折ったら下の一枚は残して安全ピンでしっかりと留めます安全ピンで留めたところを真ん中まで折ります さらにその半分に折って内側から安全ピンで留めます。裏返して反対側も同じように折ります。これを四角く折り直します。角を折り返して安全ピンで留めます。反対側もあ。 2回に分けたほうがいいですねまずここまで折ってさらにもう一度折り裏側から安全ピンで止めます反対側も止め直しますここまで折ってもう一度折り内側から安全ピンで止めます これを元のように折り直します。折り紙かとと違って、真ん中に線がない方が前になります。ここに画用紙で作った耳を安全ピンで留めます。 耳の安全ピンが隠れるように、帽子のつばを折り返して、裏側から安全ピンで留めます。この時、表から安全ピンが見えないようにしましょう。ストッキングを輪切りにしたゴムを2本用意します。これを安全ピンに通し、輪を作って、その中に反対側を通して引っ張っておきます。 反対側も同じようにしてゴムをつけておきます帽子用のゴムを使う場合は安全ピンに結びつけてください帽子をかぶって顎のところでゴムを結びます余分なゴムは後で切っておきましょう一度つけておけば次からはゴムを引っ張るだけでかぶることができますこれを青と赤で作ります グリとグラの読み聞かせをするときはエプロンと組み合わせて身につけましょう。